はいおはようございます長丘委員議員の小泉一馬です今日はね街頭はこちらのね、えー、バックに映り込んでおりますけども長野駅の東口にやってまいりました小泉一馬でございます今日は演説は特段しませんでした今日はねこれわかるかなよこれねいやっと<笑>ちょっとちょっとちゃんとしてちょうだい体勢失くしてください あのね丸見え通信の第2号を作りまして小泉みなかで一生懸命<笑>あの手渡し手渡し手渡しさせていただきましたもらっていただいた方本当にありがとうございますでね今回は何、えー、だっけか税金であるを事業費数百億円ということねそれをトップ記事に持ってきまして小泉一馬の活躍がって自分で言っちゃいますけども記事になっておりますどうか皆様ね あの今ポスティング中でございますのでお宅の方に届きましたら感想などを寄せいただけるとありがたいそしてねお礼読みたいんだっていう方は、ね、言ってくだされば自宅まで直送させていただきますよろしくお願いしますそれでねあの小泉一馬からコマーシャルですけども今月7月の23日の1時から小泉一馬の報告会させていただきますえ場所は、ね、西和田 公民館ですもう一回ね大事なことだから言いますけれども7月23日1時がら泉一馬の報告会開催いたしますどうか皆さんおいでくださいませお願いします